今回は鍵の清掃とと油を行ってみたいと思い思ます私もかつてはこういったシリコンスプレーやフッ素オイルなどを使ってきましたがシリコンスプレーは滑りは良くなるんですけどどうしても濡れたまんまなのでホコリを呼びやすいという欠点がありましてこれも乾くのでホコリは呼ばないんですけ ど, どうも動きがいまいちそして清掃もあまりできませんでした。 今回このクレのドライファストルーというのが清掃と注油が同時にできてしかも乾くというものなのでこれを使ってやってみようと思います切り、えー、シリンダーのようにですねこう蓋がちょっとあるやつはこういうふちょっと開いておいてそして 鍵穴の中にブシュッとやります。次は鍵を刺して抜いて抜いて抜いて刺しを何度もしてまあこんな風に。 ちょっと汚れがついてきます、まあ、これが汚れがこれはあんまりひどい状態じゃないのであれですけど汚れがつかなくなるまで。 こんな風に汚れが出てきますこれを何回か繰り返していただいて汚れがつかなくなったら振って使ってくださいねそんなふうになってます まあ、最後にやったらここですけどだいぶきれいになったのでそろそろよろしいかと思いますそれでは今度は、えー、ガソリンタンクの鍵をやってみましょう、えー、ガソリンタンクのこの、えー、鍵の穴にはですね先ほどのようなカバーがありませんカバーこれですねですから、えー、このままよく振って鍵穴にブシュッと。 たら同じ要領で。鍵を抜き差しします。えー、まあ、さほど汚れてませんが。まあ、多少は。汚れが浮いてきます。えー 動画では伝わりづらいと思うんですけど非常に差し込みやすくなってますもう一度やりますもう一度やってみましょう、まあ、ほぼきれいになったようなのでこれでよしとしますで周りにはみ出したものはきれいに拭き取ってください 今までの、えー、フッ素オイル等よりも確実にスムーズに鍵が刺さるようになりましたのでこれはおすすめだと思います。以上です。